いいですか、サムライティングの皆さんこんなもんじゃ僕満足しませんよもっと強力なやつお願いします以上ですこちです えー、です今日は、すか今回デリバリーの第2弾をお届けしようかなと思ってまして前回キャベツを余ってるってことで購入させていただいた時に別の野菜も余ってたので、うん、その野菜を使って、うんま、料理をしたかったんですけど、ま、前回ちょっと料理といえるものではなかった1ミリも違うっすね、うん、ちょっとね前回はちょっと<笑>エンタメ性に振り切りすぎた部分があったのかなと思って今回はご家庭でできる調味料を使ったつけそばを作ってデリバリーでお届けして 食べていただこ う, かなという企画ですおーおー急にレベルが上がりましたねでもマックス鈴木はとにかく料理ができないできないっすねホンにできない<笑>あの人マックス鈴木ッちんってやってるけどあれ全然違うじゃ<笑><笑><笑>、まあ分かんないでもデリバリーといっても美味しいものを食べてもらいたいんで確かにもう下処理というのを全部終わらせて届けて盛り付けたらもう食べれるよっていうところまで持っていこうと思ってます今回は肉汁つけそば っていう形でそばなんだけどちょっとラーメンによったようなスープにして茹で上がったそばの上に。 甘く煮た豚肉と玉ねぎの牛丼の上みたいなやつっていった方がいいのがで今回使う麺流水麺っていう皆さん知ってますかね茹でる必要がないんですよ流水でさらすだけで食べれるっていう麺でそのまま食べれるへ、えー、便利これだったらマックススズキでも大丈夫だろう、うん、これであの人スパしたらちょっとバカにしてやろう<笑><笑>でもあんまりちょっと凝ったことはしないですけどまあ、家庭にあるもので美味しくできるような内容が伝えられたらなと思って、うん、あじゃあもうご自宅でも全然簡単にできる美味しい料理を今回はイさん 紹介してくださいそうです調理するのは、うん、僕じゃなくて誰ですうんだよね、うん、料理人じゃなくて<笑>吉高さん<笑>全然バズのやつより吉高さん動画始まってから5分ぐらい全然一言もしゃまってないです<笑>前回登場した吉高君なんですけどはいそうですね料理人なのにやったことはキャベツ切っただけっていう、うん、<笑>そうめちゃめちゃ緊張してがから、ね、<笑>第2弾ちょっと僕の代わりにいろいろ作ってもらいます今回はじゃあ今回吉高さんが料理を作って Y さんは何にするんですか 監修する<笑><笑><笑>っごい寒いじゃねえかよ<笑><笑>だっておより全然うまいんだもんそう目指せ再生回数2000回<笑><笑>うち今2万5000ぐらいですけどその自分の1プレッシャーなんだよ侍 イ, イーティングなのに今のところマックスすべき人も出てないですからね頑張って作っていきたいと思いま す,、はい、ますお願いしますよろしくお願いしますマックスさんがいつもおっしゃってるレッツイートじゃあ二人でいましょうかいやもうこれレッツクッキングでしょ<笑>い や, いやじゃあこっちの抜いてあげて抜いてあげて<笑> 一緒にやねえ ね, 一ね、一緒にやねえねじゃあ、吉田さん全くもって無茶振りなんですけど何の事前打ち合わせもないですけどレッツクッっ て, てちょっと行ってもらっていいですか<笑>今後これで決め言葉が変るから打ち合わせしたかったなそれ<笑>お願いします爽やかいきなりお願いいたします、はい、じゃあははははははいくよレッツクックお もうもう一個、もう一個<笑><笑>、ままま、こう1個<笑><笑>、もう1個、もう1個、もう1個、もう1個、もう1ちもう1おもうう1じゃあ、今から調理を実際やっていただくということなんですけど、うん、食材は、何があるんですか食材は、この鶏のチーシーと、うん、で、今から作るのは、いつけそばの豚の、うんえっと、甘辛くたものあと、ネギです。 にににしたもうそばの上に大量に乗せるネギトッピングで、まあ、そのネギとあとオクラと絹さやとあと温泉卵とあとつけ汁間で、僕さっきからずっとツッコみたいなと思ったの、うんですけどこれがまずチャーシューってのうの分かったんですけど、うん、これんですかこれは低温調理器っつって一定の温度でお湯を低温でずっと保ってあってあほのかに温かいんです、ね、そうそうそうそうで低温でやることによって、うん、あのお肉もパサつかないしはは い, は い, はい、はい、しっかり柔らかく仕上げることができる、えー、これいくらぐらいするんですかね これキンキリなんだけどこれは確か2万円ぐらいああじゃあまあちょっと高いそうです安いものだと全然もう1万円切る7000円とか5000円とかにってるただこれがあればロースビーフとかも全然いいこれは IH なのかだそう普通の IH これで肉汁そうだ、ねうんうん、もうちょっと野菜入れてるためのお湯を温めてるとりあえずこの野菜だけ先茹でちゃって、うん、でここで豚肉をちょっと炒めていこうかなきちなみに緊張ぐらいどうですか緊張ぐらいですかはいもう オープニングで僕やらかしたんで怖いうものないて<笑>取られてないから分かんないけどさっきそこでグラス終わったから、ね、そう<笑>ガシャンって言われて普通は「<笑>あごめんなさい」とかあるじゃないですか吉<笑>さんガシャンって終った後すげえフリーズしてたから<笑>大変失礼しましたじゃあもう大丈夫お願いしますはいまずお肉豚肉玉ねぎ新玉今回あとにんにくとピリン収まる収まらなくね見えない<笑>見えないたまり醤油とかきのだし醤油、ね、これを使って取んす新、ね、玉をって 今回人前といでで、えー、ですすすかねね、作りま<笑>まず玉いいかなま<笑>うっと、ね、そ2個ですね、使う量。<笑>はい では炒めるうん、じゃあカッティングはこれで全て玉ねぎにんにくねぎが入ってはい、はい、あ終わったので、はい、これであとは豚肉を炒めていく炒めて、はいく でもに う, もんうーん、俺ね、IH 使うの初めてなんでる、よ今日ガスでしか使ったことなくて、火が見えてないから、どれぐらいの火力で今、炒めてるのかとか、わ か, からないよ、玉ねぎで。 たら調味料を入理はもう色づけのために入れる感じなんでそんなに入れないで、はい <笑>あ気持ちの問題やらないでしょ、だって家で料理するとき、量らんでしょ、<笑><笑><笑>実際、僕作ったときとか、うん、大さじ1杯とかとりあえずこんなもん食ってやっ て, てます、うん、<笑>困るよ、ね、大さじ1杯とか言われても、家庭によってスプーンの大きさ違うわけで、こしょう少々、少 々, <笑>少々るでか、この牡蠣のだしじょうゆ、牡蠣 の,、うん、のだしじょうゆを3枚あ、うんうん、濃くなっちゃうと、どうしようもなくなっちゃうけど。 煮詰めでで気持ちいい煮詰めて後でしてい感感じじあとはこれもてをしててくううんしをけがよどなすかねそうですね15分ぐらいかな うん、これでオッケーでオッケー。はい。だからもうチ、えー、タシューが出来上がったんで。うん、おお。取り出します、ね。はい。こんな感じに。これなかついてるターブですか？これ周りについての黒胡椒です。あ、ブラック胡椒で、ね。はい。これをじゃあ今から切っていきます。はい。はい。 じゃあ今からえっ、ー、とつけ汁ですね。はい。それ漬け漬けそ漬けつけ肉汁つけそばのつけ汁を作っていきます。はい。ベースはだし、うん、とあとは海水ですね。ね海水もっとなめやけしてたプロ。すいません。あの海、ー、鮮ですか。海水は大元のタレ。いろんな醤油とか混ぜたり、タレ醤油タレみたいのをまずこうどんぶりの中に入れて、それを沸いたスープで割る。スープ。 濃いめのスープみたいなそう、うん、スープではあるもともとのまあ味の決め手にもなるんだけどそういった醤油だれみたいな醤油だれを何ていうんだろう な, なぜかそれを返しと呼ぶのう、うんえー、よですねまずだしのベース自体はだし道楽ってこれすごい自販機で売ってる一1本700円、えー、ちょっとよく見ると中にね、はい、浮かんでるね。であーこれは視聴者してわかるからなんかねいるんですよこれどうなんですか 昆布と煮干しのあごが1本あごが使ってるあご出しだねこれ飛び棒が入ってる売ってんだすごい 今, 今最近結構自動販売機で売ってる万能調味料へえじゃあこの出汁を使うとそう出汁をベースで返し、うん、は2種類二種類、うん、1個がさっき豚を甘辛く炒めたものの汁、はいはい、1つ目がそれそう、で もう一個が、この今もう作っちゃってないか、この鶏チャーシューの。トチャーシューのタレ。ああ、はい、はいはいはいはい。結構重いんだけど。これはもう、えっと、みりんとたまり醤油と、あと、はいはい、この二つ合わせて。なるほど。で、あとはもう、これを、このお湯で割るだけのも。ああ、なるほど。返しとだしを合わせて、そのままお湯で。うん、そうそうそうな、なるほど。この工程はとても、早く終わっちゃいます。味噌に決まれば、<笑>できた。できた。<笑>ですね、トリ、トリウム、あご。あごあご トびトビオ…トビオのことはアゴっていうね。あ、そういうことアゴ出汁っていうのはトビオの出汁っていうのなんか寿司屋さんとかでよく嗅階段匂いやうんうんうん逆により料理してるんですよ濃い猫、ね、の出汁あ、結構濃いんすかうんいいっすか、うん、い, いすかきますこ っ, <笑>こっうん。めっちゃ濃厚っすね本当につけ麺のタレみたいな感じにしたいからはいはいはい、じゃあちょっと濃いめというそうそうそうじ、うん、ゃああとは これとこれをを入てて味を調節していくっちはもうほとんどたまり醤油とみりんだみりんと砂糖だからもうこれがチャシュみたいですね、うん これ沸かない程度にまで温めて、うん、マホ瓶に入れてお届けします、はい、煮干し油まず、この普通にスーパーで言うと煮干しを、はいはい、鍋に、うんれねはいはい、でこれにちょっとひたひたになるぐらいの油をめちゃくちゃ入れる 煮干しとかは普通にこうだしで取ろうとするとえぐみとか出たりしてすごく難しいからなるほどこうサラダ油に煮干しを浸してゆっくり火入れしていくとこのサラダ油に煮干しの香りがどんどんつくわけようーんで低温でゆっくり油に煮干しの香りを移してってそれをあったかいスープの表面にかけると香りがバーっと立つわけよああなるほどっすね、まあ、沸いちゃうとあの焦げちゃうあー、ははいいはい、はい、ゆっくり はいということでヒントがあるかな？これはこれは何ですか？これはねえー、とこっちが先ほど作成してた煮干し油。うん、煮干し油。結構ね色が出てるんですよ。うん、え匂いとかちょっと書いてみていいですか？書いて？書いて気になる気になる。ちょっとそのせんで、ね、少々になのちょっちゃう。ああすげえめちゃくちゃ煮干しの匂いするですね。 でまあ、そのままこして油だけを、うん、なるほどなるほどシューはーこっちはあのラー油の方、うん、綺麗に赤くなってあの人辛いの大好きだからね<笑>うんそうっすね<笑>一応香りを あ, あすごいなんかめちゃくちゃ香ばしいなんだろう香ばしいしか言ってないけどすごいなんかまろやかな匂いする、まあ、これちょっと味変用でねあなるほど、うん、こちなみに ラ, ラー油はもう唐辛子とニンニクうんあニンニクの匂いがめっちゃ匂いするねちょっと味変楽しんでもらえればなーってなるほど じゃあ、えっと、これが今回のトッピングですねなでこれ は, これはちょっとあの付け合わせのあげ玉。 水面 2kg 分と、このね、タッパーがレンチン対応型なんで、お米のチャーシューとお肉とかはもうレンチンしてもらって、あとは乗れば終わりですよ、バカでもできますよってなってるから、バカでもできるはずだから、そう、でも俺が一番バカだったんだけど、うん、ポットが段ボールより高いっていう、<笑>これ、どうやってちょっとここ詰めようかなっていうのを考えてて。そういんだよな家が あ、でもはいちょっともっこりす る, あオッケーるぐらいが気持ちいいからとうことで今<笑>ほぼモザイクだと思うんですけど。 鈴木さんのお宅の近くに到着しました。やってまいりました。今回あのキャベツとまた違って、うん、初めのちょっとね美味しいか ら, いか ら, いから、ね、キャベツも美味しいよ。<笑>そうです、ね、そうです、ね。ま、はあ、い、ソーシャルディスタンスなんでね。こう近づかずに行きましょうまあ、ね、吉田さんの香りが全模様です。俺だけだよね。 よないでよ一応戸惑ってんだから今回こういう感じなんですか<笑>侍はちょっと前回ちょっと失礼すぎたからなと思って<笑>なんかそういうなんか無茶っぽいノリをなんかそういう正論みたいな言い方されると何も言いなくなるんですけ ど, <笑>どんじゃないですか<笑>今日あの Y さんが実はね、まあ、ちょっと今モザイクが他にかかってて見えないと思うんですけどちょっと Y さんが「忙しくて言て「いけないからお願い」っつって。<笑> 体調もし適当だな。<笑>第二弾ないない。ちょっとあの前回直接渡していなくて失礼だったなと思うので。失礼しますけど、ね。じゃあこのこここのヘイモスに。おさめください。おさめください。スターライフマリーです。お<笑>お、えー。マリさんも手紙好きなのでちょっと中身と一緒に楽しんでいただければと思います。あ、ちょっと待ってあの、はい、前回の、はいはいはいはい、あの愛しかこもってないあのキャベツ、愛情しかなかったキャベツタップあるんで。 洗ったのちょっと待っ て, て、ね、今回重いなこれ前回どういうフードバトルかこれ<笑>まあ、ありがとうございましたもう、ね、ちょっと待ってもうね<笑> これ浮かぶのなんか Y さんとか吉田さんとかゴリちゃんが切ったり取ったりわちゃわちゃしてる絵ちょっと羨ましい<笑>そのノリ三人だよ俺は忘れてた楽しさをよみがえっちゃったもんだそ<笑>の前正直ちょっと楽しかったもん吉田さんもほらメンバーで加わってるしさ前々から実際いたけどねそうですね実はねいったんするんね堂々とはねまあいいっすわじゃあとりあえずじゃ あ, あれいただきますね、はい うちょっと待っても、縁のオルバルあります正直言っていいっすか、はい、めっちゃ、めっちゃ嬉しい<笑><笑>ありがとうございましたいい人だよ<笑>ありがとうございました<笑>いいっす、よ、疲れ様ですはいす、ちょっか行<笑>か喜んでくれるといいな、ね、また、侍とも届きましたこれは勝ちです。つこれ、完全によくない、ね、どん、肉盛りつけで